もしもしえー、韓国焼肉ですかわかりましたはい、じゃあ行きましょうはい、ということですね今日はフェナンの韓国焼肉のレストランをご紹介していきたいと思います ということで今日は韓国料理屋さんのダオラエダンジョンとコンテにお邪魔をしていますでは早速中へ入ってみましょうさあ中はねこんな感じですこんにちはアニョハセヨ以前はねここを全部お座敷だったんですけれども綺麗にリノベーションされてテーブル席になっています で2階の席はこういうふうに以前のようなあの堀ごたつ形式がありますこっちは広いお座敷みたいな感じですはいということで今日は個室を予約してみました2階の掘、ね、りごたつ形式になっているお部屋でエアコンがあって閉じ、えー、切られていて、まあ、こういうご時世なのであの貸し切りの空間というのはとてもいいと思います今日は5人で来ています じゃあ来ました。韓国料理はこれが、特典みたいなもんですよね。こんにちは。こんにちは。緊張してる。今日はたくさん食べてくださいね。はい。はい学校始 ま,、うん、始まった。うん。今春休み?。夏休みか夏。夏休みはもう終わった。やっぱ学校始まった方が楽しいよね。うん、お友達に会えるしね。 インターナショナルスクール行ってんでしょうん英語しゃべれるいっぱいう ん, うーん<笑>じゃあ今日のメニューを英語で頼んでもらっていい、うん、はい<笑>さあチクオール炭がセットされましたはい来たよ来たよ 盛り合わせですすごいゴージャスセットですさあ、ジュージュー行きましょうね、うん、いいねー、うん、すごい、煙すごいね<笑>、うん、わー、じじみです と、一に含まれている、しじみです。韓国といえば、マッコリですね。で、こういうですね、スカップに入れて飲みます。甘い。わ ー, ラーベイが登場です。で、最後に、この韓国のインスタントラーメンを言う。 こちらのスタイルなんですこれをサンチュサンチュというかこっちはレタスを使ってますこれを入れてこの味噌をちょっと入れいふおいしい これ何チャプチェ も, ないかもうん。 将来の夢は何ですか？いっぱいあるの？美容師？美容師になるの。いいじゃない？みんなをきれいにするのね。メールもやるの？夢はいっぱい持ってね。うん？さいっぱい食べしました。鍋はね食べきれなかった。 締めのスイカは美味しいですかはい美味しかったですかうんお腹いっぱい、明日も勉強頑張ってくださいはい今日はどうもありがとうございましたありがとう、ご覧くださはい、ではスタジオに戻ってまいりましたいかがでしたでしょうかベナンの韓国焼肉、ダオラエさんのリポートでしたこの店の詳細につきましては、下の概要欄のところからご覧いただけます また今回の動画が良かったなと思う方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。また。タ